えっと今日は韓国の美容室でお化粧とか髪の毛とか可愛くしに今向かっております。<音楽><音楽> 私はほとんど終わったので今から髪の毛もやってもらいたいと思います 化粧終わりましたはいこんな感じで韓国の美容院でお化粧をしてもらいました。 のちょっと春っぽい先取りの春っぽい感じでこうやってメイクしてもらって皆さん是非韓国に来たらぜひぜひこの美容室でメイク受けてみてもなんか気分転換になるんじゃないかなと思いますということでまた次の動画で会いましょうじゃあねー